はは。い、えー、ここんんにちファイヤープロレスリングワールドライブ配信始めていきたいと思います。えー、今回は、えー、来年2021年、えー、1.4 新日本プロレス、えー、バルサンプレゼンスレッスルキングダム15 えー、東京ドーム大会こちら の, あの 展, 展望を、えー、お送りしたいと思います本日もよろしくお願いいたします こちらですね格闘技 DX っていうあの格闘技サイトですね、プロレス格闘技 DX かというサイトに載っていたカードです。公式は結構バラバラなんで、こちらの方が、えー、っとテキスト化しやすいですね。そしてこちらがですね新日の公式ページですね、えー、当日のカードです。 まず大勢の試合ですね、こちら、えー、とニュージャパン乱暴ンということで、4選手が翌日の放衛マッチ、出戦を獲得するということで、この放衛マッチ に,、まあ、あの最後に、最初にホール取った選手がもう勝ちっていうルールなんですが、こちらをあの勝つことで次のベルトの 挑戦のチャンスが得られるんじゃないかっていう内容になっていると思いますごめんなさいええー、そして第一試合からご覧の通りですね えー、と1試合の全部シングルマッチとなります。そしてメインが、えー、こちらですね IWGP ヘビー級インターコンチネンタルダブル選手権大会ということで2つのタイトルマッチを、えー、とタイトルをナイトが持っているんですがこちら、イブシが挑戦して2つとも挑戦する形になります。まあ、これ イブシが勝 っ, た勝って奪った場合どうなるんでしょうかね、まあ、下手すればインターコンチネンタルが封印もしくは全 日, 日の参冠みたいに統合王座にができるかもしれません、まあ、その場合新 IWGP ヘビー級とかなるのかもしれないですね またですねえっ、ー、とジ・エンパイアという新しいユニットのウィルオスプレーとグレート王冠がそれぞれの岡田和志か棚橋ひとスペシャルシングルマッチでぶつかりますの US ヘビー級、えー、王座朝鮮権利賞争奪戦かまだ 挑戦はできないんだ、えー、と確か翌日にこの勝者が挑戦するってことかないや、この日は USA はやらないですね。ネバーをジェ フ, フコブがやって、で、えーと、メインの勝者が J. ホワイトに J. ホワイトが挑む。J. ホワイト有利ですよね。J. ホワイト4日試合ないんで。 フレッシュな状態でで戦えるんで正直、ナイトもイブシもどっちが勝ったとしてもこの日は苦しい戦いを強いられるってことになります。あと、えー、と高橋宏夢、エルファンタズモ第1試合ですね、4日のこちらの勝者が、えー、石森に挑戦できるということになります。 4日に戻しましょうまず第一、えー、っとゼロ試合は誰が出るかわからないんで第1試合から、えー、再現したいと思いますこちらですね、えー、っとスペシャルシングルマッチエルファンタズモ対、えー、高橋宏夢ということですね 定形色テストテストうわ長いまあでもういかの字で映るからまあいいや、えー、ではまず試合か。 これ60分一本勝負なんですよね全部。やだな60分一本勝負は。 スパイクドーム、まあ、基本的にレフェリーですがレッドシューズ運のに固定したいと思いますクリティカル確率低いかな えー、と基本的にタイトルマッチは、えー、ゲームスピード 80%、あ 100%、えー、それ以外は125かなにしたいと思います。この試合は挑戦者決定戦なので、挑戦者決定戦、スペシャルシングルマッチなので、 60分一本勝負ですが本来ならちょっと時間かかりすぎますので30分一本勝負としたいと思いますロープチェックアりリ、えーでえっとほぼ一本勝負ですよね えー、まずエルファンタズモエルファンタズモはどこの選手だろうエルファンタズモはバレットクラブの選手高橋宏夢 は l i j の選手ですね。えー、っと一応これ合っていることを確認して試合開始です。お待たせしました。十分近くに立ってるや。はい。えー、まず選考の入場です。エルファンタズもですね。 ザ・ヘッドバンガー<音声>、えー、高橋博文の登場です<音声>なんだこのティッキングタイムボームとは なんでしょうね。さあ、試合開始です。 えー、と結構早く決着しましたね9分27秒、えー、回転エビ固めでファンタズモの勝利となりましたこれが第1試合、えー、第2試合どんな試合かなこれですね IWGP タック選手権試合これタックマッチかー 長そう、えー、ワールドタックリーグ2020年の優勝チームが挑戦するということになります。 すごいな、長い、えー、セイバー、大地。 あ、そうか。トンガータンマロガータマトンガですねまずはそして、えー、セ, セイバー大地 これがジュニアのタイトル戦ですジ ュ, ニアのタイあジュニアじゃない、わ IWGP タッグ戦ですね。ちょっと怖いですね。試合は60分1本勝負、100%、レベル8。ちょっと長いかもね、こ, れこちらは。 えー、とタイトルマッチですね、えっと、タックは空位になってますので、これをかけたいと思います。これって返上させることってできたっけひとまず始めましょう、えー。チャンピオンチーム、タイチ・ザック・セイワージュニア対、えー、挑戦者チーム。 タンガロア・タマトンガ線ですさあまずちょっと長いなこれ まあトンガ挑戦者チームの入場です。さあそしてチャンピオンチーム、えー、ザックセイバージュニア。そしてタイチです。 第2試合です。 Shoot! 申し訳ないですスマホの、えー、音ですね呼び出しを ディディティ。お、おダブルの攻撃。2.9、6分ですがもう 2.9 になっております。ブレンバッサー。 まあ単純に終わる試合じゃないような気がしますね 2.9 でカットですエンズイだ すね、おこのポストから ダ, ダブルのフライング2人がかりのフライングボディアタック2人ともフライングボディアタックかさあザックセイバ ー, ッイバータッチザックですねお かおっとカード温めたタイチがたット フロントネックロックだか試合の権利がない。お、竹刀を持ち出したぞ。お、万字固めか。うん？なんで反則なんだろう。 持ち出したからかおお2人がかりで落としましたさあタンガロアチョークスラムに持っていこうとするんですけどね蹴りを入れるおっと 背中から落としていったザックが援護に入る 2.9 でよく返したライアットカバーへ行ったおっと戻るピースが遅いスリーカウント入った時すでにセイバーが弓矢固めやってますが時すでに遅し タンガーロアトマトンガ組が、えー、ベルトを制しましたあの王座戦なんで王座対艦ってことになりますねなんだこのユーザー名ってよく分からんけどまあいいや はい、ということで第1、第2試合の終了ですね、第3試合は、これです。えー、と王座挑戦権権利書争奪戦ですね。ただ、あの翌日 1.5 も US ヘビー級選手権行われないので、別会場で戦われるということになりますね、えー、こちらですね。 NJCUSA っていうのがややれたみたいですね。こちらに勝った健太が、えー、っと、そうか、US ヘビー級は王座は別にいるんだ。誰だ ?US ヘビー級王様 今です、ね、ジョナサン・グッドっていう選手が、えー、チャンピオンみたいですね、えー、初代王者がケニー・オメガということでオメガが主に持っていた、えー、2017年の5月からスタートということで新日本プロエスとローをつなぐ てるとってことでになるんでしょうか。ジョンモクスリー、うんジョンモクスリーがまだ持ってるのか。いやジ ョ, ジョンジョンモクスリーじゃなくてジョンさんグッドですね結構変わってる。 ジョナサン・グッドってどこで撮ったんだいやジョン、ジョナサン・グッドがジョン・モクスリー自身なのか。まあ、つまり、ジョン・モクスリーがまだ持っているってことになります。 だ, ってどこだケンタ、バレットか。えっ、ー、と、あくまで権利証争奪戦なので、125でいいや。ということで、えー、こちらですね。 第3試合、IWGPUS ヘビー級王者挑戦権、挑戦権利書争奪戦ですね。健、え、太、ー、に小島聡が、権利書を持っている健太と挑戦者、小島聡との戦いということになります。では、行ってみましょう。 はいまず小島ですね行っちゃうぞバカ野郎ということでちょっと音出ますゴーアンラリアットさくれするかさあそして ケンタですねバレットクラブ果たしてジョン・モクスリーと戦う権利を持つのはどちらかケンタが権利賞を守りきれるか試合開始日本人同士の戦いですよね u エースヘビー級ですが日本人同士の戦いとなります 金日所戦なので日本人同士の戦いになります。まあですね、この USB ヘビー級どうも日本人が持ったことはないみたいですね。 おすごいあっという間ですね変形ノーザンライトボーンですね小島が勝利しましたここまで予算試合テンポが早い ということで、えー、やっぱりゴーアンラディアットは聞きますさあ次の試合ですいよいよあのオーカーン登場ですねスペシャルシングルマッチ 棚橋広し1グレートオーカーンいよいよ、えー、とオーカーンと棚橋の間に遺恨が生まれましたそれとともにですね最近棚橋と組むことが多い岡田とオスペレの間に遺恨が生まれてまあもう岡田ってほぼ本体でいて でもいいのかなあちなみに岡田を見てみよう。岡田の所持があのすごい謎なんですが、岡田はまだケオスだよな。で、棚橋がケオスに入ったわけじゃ別にないですからね、本体のまま。ということで、まあ、越境タックって言えるんじゃないかなと思います。越境タックが まあえー、とジ・エンパイアに挑戦を受けたってことでドミネーターってなんだろうまあなんかまあカーンのギミックレスラーですよね。エリミネーターっていうのが技ですね。身長が1 8 8ンチあります。 これはすごくあの本格ヘビー級として魅力あるんじゃないでしょうかねまあノアなんかもあの今塩崎がエースですし清宮とか稲村がいますけど、まあ、ここまでは体格じゃないですからねなので新日はやっぱりレベルが高いなっていう感じはあります、ね、試合いきましょう えー、スペシャルシングルマッチ棚橋博士対グレートウォーカーンです曲変えた方がいいか 入場シーンまずは天才棚橋博之の入場です100連に1人の逸材となっておりますさあ、再び自分を輝かせることができるか棚橋博之そしてオ大ンダ。 ドミネーターグレート・オーカーンジ・エンパイアの一人です。 棚橋ちょっとひるんでる後ろから入れ棒巻き投げですねこういう基本的な技の使い方もうまい。 おークロー攻撃このクロ労攻撃が鍵となりそうです王冠ーーおーっと丸め込んだ隙を突かれた 2.9 多彩な攻撃を持っています川原市城司まただでこのまま丸め込む おなんとか耐えられるさあまた苦労攻撃正反対の戦い方です、ね、2人は全く読めません、展開が、はい、ラリアフトさあこれを追って固めるどうだスリーカウント入った これを連続でやられたちょっと同選手をプロレスルールでは辛いところボディーバスターっていうんですね、これは。オー仕留められました。 第5試合、もう1つのスペシャルシングルマッチ、岡田和親対ウィール・オスプレーです。オスプレーももう少しなんですよね。 ジュニアヘビー級かヘビー級に転向してというところで本格的にあこれ1 8 5ンチを1 0 5 k 合うかもう体がヘビー級だでもそれまではジュニアヘビー級でやってきたんで ヘビー級になんかクラスを変えてきたってことですねまだ若い93年生まれてすごいですねイースをイブシ・コータと言われる若きフライヤーそこまで期待されてますかオスプレイジ・エンパイアのリーダーですからね そういう意味では期待がすごく高いんじゃないかなと思われますこの試合は30分一本勝負ですが 100% で行います ウィルオフスプレー対岡田勝ちかシングルマッチです試合開始さあまずえ岡田ですここすぐ西日本を引っ張っていきましたレインメーカー 系、これはコブラクラッチをどうするかですよね。さあ、ウィルオスプレイ。ジ。エアリアルアサシ ドーム大会のセミファイナルとなかなか密を防止するというのは難しいところそういう意味で昨年と昨年というか2020年と。 立場違ってしまいます。ドーム2日間はやりますが、当然何人入れるかっていう話ですよね。まあ、このコロナの感染者数の状況次第ではより厳しい状態になるのかもしれませんが。 こうやってプロレスを徹底していってほしいもちろん配信とかですね見せるでしょうからねフィルボーダー 試合が17時かこの試合は20時ぐらいには終わるんじゃないかなおおこのツブソンパイルドライバー合戦も見どころです オスプレイの方が6つ若いですからねしかも体もでっかいそれなりでかいおっとうまくかわしたオスプレイサイド りりだ蹴を打ち込むおっああ来ました。 警戒です。ウィルオスプレイカウントツー。もう連回メーカーポーズー。ほぼ封印してるレインメーカー。2.9。先週でか変わりませんからね。 せめて勝った人間には選手データ更新のサポートをやってほしいおっとちょっと目測を誤ったと言った方がいいかウィルオスプレイ蹴りだ リは協力からも蹴りで対抗します大型選手をお何これはスリーパーコブラクラッチですかねロープに逃れます くくりつけて蹴ラ撃多分オスプレイに対する恨みが結構かなり溜まってると思うんでこのラフ攻撃は対応するかもしれないですねひょっとしたらレイメーカー復活も怒りのレイメーカー復活もあるかもねマネークリップだけじゃなくてレイメーカーも見せるかもしれません まあ、スペシャルシングルマッチノンタイトルとはなってますがもう事実上タイトルマッチでもおかしくないですからねドームのメインでもおかしくないんでそのつもりで戦うでしょう。 ジャーマ上合いこぼしで3発打ちますまあ3発じゃないおーっと4発目は返されたおスプレイがロープキックなんとか返すツムストン 場外へ岡田待ちます肩に息をしている両者コーナーボストからエルボーを叩き込む。 切りを決めていきます横のブレインバスターという感じですね またツーストーンリメーカーポーズをするとこを蹴りに行きましたねおっと右ストレートだおっと無効誤ったそれを好きに岡田がおっとコブラクラッチだ決まった 岡田がコブラクラッチで。コブラクラッチだよな、ウィリオスプレーを破りました。コブラホールドですね。 次がいよいよメインです。はい、w g p ヘビー級と、えー、インターコンチネーターのダブル選手権試合となります。挑戦者がイブシコー太、それに対するチャンピオンが内藤哲也というかなりビッグな。 戦いですね。ええ、内藤哲也にとっては二度目の防衛戦になります。このまま二本のベルトは。統合されたままなのか、それとも。 ベルトは分かれることになるのかっていうのは気になるとこです。乱入発生はなし。えー、まずはいぶしかなないいぶしが挑戦者なのでいぶしですね。 そして内藤哲也。ということで、えー、タイトルマッチですね。 タイトルマッチはノンタイトルマッチになっているけどヘビー級をかけますしさらにインターコンチネンタルもかけるあでもかけるのがインターコンチネンタルだけになっちゃうのかダブルタイトルマッチって無理なんですねもうタイトルマッチですね ええー、井伏康太対内藤哲也、えー。メインですね。えー、二冠戦見ていきましょう。さあ、えー、ゴールデンスター井伏康太です。 でヘビー級チャンピオン内藤哲也ですね。さあ試合です 長いんでこれだけ絞っていきましょう。 序盤戦2分も経っていません。お飛びますね、えー。両者いい試合を見せたいっていうふうに言ってますね。一点四のミーにふさわしい試合現実もなってほしいところ。 チャンピオンイブシ、えー、内藤哲也にイブシ高田が挑みます。 マンハッタンドリケリーとアキエス腱このゲームではすごく有利なんですよ。さあ特にそうい う, いう関節は持ってますけど大きな技はジャンピングに持ってない内藤がどう対抗できるかこのゲーム内で。 ちょっと隙のない、なさすぎるレスラーじゃないでしょうか。足, え何だま足を固めるさあ飛ばないね、有志は。持ってきます、内藤哲也。 しますスパインバスターラリアットちょっと反則すぎます技の構成焦点ですよねラリアット ブリーカーですかねおーコンビネーションプレイおーと アイクアンドアブブリッジかな。ここ関節技。キリとエルボー、キリを勝ち。おっと。ディスティーノ。初めてディスティーノ出ました。 2.9 左はややっと起きてこいよと挑発しますなんでしょうね今度内藤のポーズは おブンサルトパーボブいやあっパーボブですねシットダウンパーボブ終盤戦ってことでしょうかこれが出てくるとザアピールしてけいいな これは辛い。スリーカウント。叫びます。イブシコーター。神声ですか。内藤からベルトを奪ったということになりますね。 いぶしが内藤からベルト見てみますかベルトエリトっていうのもあるんですね がタイトルこれってつまりベルトちょあの挑むこともできるってことですかね。返事をさせられないのかな スタントにも王座があります はい、ということで、えー、バルサンプレゼンツレッスルキングダム 15, ですか、ね、15イン東京ドームの展望をお届けいたしました個人的にはこのメインはどうするんでしょうね イブシに勢いぶしが取るとして誰が挑むのかオスプレイかなオスプレイが岡田に勝っていぶしが取ればそういう挑み方になるし内藤が勝てば岡田が勝つ勝って岡田が内藤に挑むのかな。 その時この2つをベルトをどうするかという処遇も話し合われるんじゃないかなと思っております、まあ、結構第5試合のスペシャルシングルマッチの行方は気になるところですよね、まあ、1月5日の結果も になります1月5日はですねジェイ・ホワイトがこの2人の勝者に挑むわけですからねジェイ・ホワイトはバレットクラブです USB US ヘビー級とインターコンチネンタルのベルトを持ったことがあるんでもう残りはこの IWGP ヘビー級ってこ と, ということになるでしょうね、J. ホワイトは。なので、どこまで絡んでくるか。ヘビー級取ってんだ、IWGP の。いつ取った ああ棚橋から取ってるんだだから3つとも取ってるんですよね。ということはホワイトはかなりの実力者イブシが勝つにしても内藤が勝つにしても結構、この日は苦労させないそうな相手ではありますね。 一応この二人の勝者が防衛するような気はするんですけどねということで5日の展望もちょっとお届けいたしました果たしてこの日はあの5日はスターダムの提供試合も行われます KOPW2021 の決定戦の防衛マッチを行いたいジュニアタック ネバー無差別級高木が今持ってるんですねベルトをとサーラトイ・イビルのスペシャルシングルマッチとか、えー、と前日に続いてジュニアヘビー級選手権ヒロム、えー、エルファンタズムの勝 者, が勝者に石森が挑みますこのジュニアもどうなるかですね気になるところですね ということで、えっと今年の来年の東京ドームも新日本プロレスは2連戦で行われます。まあ、このご時世の中、どこまで熱気を沸き起こせるかというところがかかってくるかと思います。まあ、頑張ってほしいです。 というわけで、えー、今回の動画はここまでとなります。この1月5日のライブ配信は、4日の大会が終わった後にできればやるっていう方針になりますね。かなり夜になってしまうんで、で5日からの私、仕事なんで、できるかな平日なんですよね、火曜日。 なので、やるとはお約束できませんが、えー、余裕があれば、えー、しっかりやりたいと思います。えー、ツイッターやです、ねえー、チャンネル登録後出てくるベルのマークの教えていただくことで、えー、届くようになっている通知でお知らせしようと思いますので、ぜひ。 チャンネル登録、ツイッターのフォローなどお願いいたします。ということで、ファイアープロレスリングワールドライブ配信お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で以降でした。